ははい、はい、こんにちはヨウでーすはいコースですよーじゃあ行きますえー、っと今日はアラレンのやり方をみんなに紹介しますアラレンはまあ最初の動画に流れたやつなんだけどえっと、アランドザワールドをこうどんどん連続でやっていくそれを縮めてアラレンって言いますアラレンえー、っと難しいっす で、結構あのリクエストが多いんで今日はがっつり、えー、みんなに解説していきますはいはい、じゃああられんのポイント3つ紹介していきまーすまずあられんするときにタッチする高さをほぼ一定にしましょうちゃんと同じ高さで回すで2つ目2つ目はこのステップあられんするときに足ベた付けしないでしっかりステップすること はい、3つ目<笑> 3つ目はねあのコンパクトに回しましょう回し方ですねそう回し方じゃ、はいはい、まず同じ高さでアランドドバルをするっていうのはその他のポイント2つに全部つながってくることでここがアラの位置だとしましょうでこれが低くなったり高くなったりすると足の速さを自分に変えていかなきゃいけないそうだねそうだねそうだ調整して い, か な, きゃいないいなくなったら結構それで調整するけど、うん、最初はできる限り 同じ高さで食べるどういう風にそれを練習するかというとまずは2回練習しましょう 2, 2回でいいから2連でどんどん回数を増やしていきましょう2つ目のポイントの、えー、ステップステップはこれは一応体力を極限まで温存させようっていう作戦のためのステップなんです、うんうん、これ省エネ省エネデコなんだねこれはステップのタイミング、うん、ステップのタイミングは切り上げるとき、はいはい、切り上げるときにステップ はい、足が上がるのに合わせて、うん、こう飛ぶ感じでさこ、ね、うるとはいそんな感じですつ目はコンパツ<笑>コンパツと<笑>コンパツ コ, <笑>コンパツとにしましょうみんなコンパツとに回すのは<笑>これは何だろう1回転がきれいにできれば、うん、できることなんだけど、うん、連続になるとなぜかみんなできない感じだからまあ要は一回転をまず一回振り返って、うんまあ、ステップ3までいきたいけと、はい。<笑> 一回振り返って一回転をちょっと見直しましょ う, う、ね、ここに来て、はい、<笑>大事です、はい、回した時にボールと靴の位置がこう離れちゃう、はい、こうなってここの距離が空くと そ, そ, それだけ無駄になるから足を一生懸命早く回さなきゃいけないんだけどそこをこう近づけるってギリギリまたげるとちっちゃい回転でするってこと、はい、あのね、みんな回転をかけようとしてさ、うんうん、外にこうやってやっちゃ う,、うん う, んうんうん、じゃなくて上にかけようはいはいはいはいはい上に はははいいいという感じであられん以上です上手い人でもねあられんってあんまりやらないんだよね俺ら結構フリースタイルでパフォーマンスとか大会出るんだったらあられんは、まあ、見た目以上に簡単だと見られちゃうからあんまりやらないんだけどまあ、でもできて損はないしやりたい人たくさんいるんで、えー、今回紹介しました、はい、という感じで練習してみてください、はい、で俺らのインスタとかねあと LINE アットで質問とか受け付けてるんで、うん、ぜひ登録してください、うん、終わりでーすお願いします<笑> Yeah. ♪、yeah. <laughs>